皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月22日、ドラゴンクエスト10、いばらの巫女と滅びの神、オンライン、公式ガイドブック、魔界プラス魔剣士プラス冒険のデータ編をゲットしました。本屋さんを4件回って、ようやく手にすることができました。残り2冊でした。大人気ですね。 得点アイテムコードのポーズ初級とを早速使ってみましたが傘を装備してると無効になるんでしたねというわけで傘を外しましょうあざといですね実にあざといドワーフでこんなにあざとかったら人間だとどれだけあざとくなるんでしょうか早速試してみましょうやばいですねこれはやばいとてもとてもあざとい 人間でこれだけあざとかったら、エルフだとどれだけあざとくなるんでしょうか。ーズ初級と以外にも色々興味深いデータが載っている公式ガイドブックですので、皆さん、ゲットしましょう。個人的には、バンマの塔の攻略データが興味深かったです。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は、古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。